それでは今日の授業の後半では各証ユークリットご助法の応用例の一つとして方逆権の計算を取り上げたいと思います。テキストでは第節ページからですまず方逆権の計算の問題設定や定義について紹介します。と R を可感観感としまして I を R のイデアルとします。 この時その ROI で割った常用類全体というのは間をなしますのでこの ROI というのを常用間とします。でとここでその ROI で割った常用間の弦 A が単元の時、えー、すなわちこれは情報の逆弦を持つ時なんですけれども、まあ、その逆弦を具体的に計算しようというのがあの今回の話題です。 であのこの計算にその拡張ユークリット誤助法がまあ有効であるということをここから話で説明したいと思います。そこでまあ今回の計算の根拠になっているのがテキストの定理 4.48 です。でまあこの定理を見てて説明していきます。えっ、ー、と R をユークリット正域としましてで D をその そこで定義されるユークリッド関数とします。そして、えっと、A と M を R の源とします。で、この時、A モード M、すなわち A を M で割った乗与が、と、イデアル、乗与間ですね、R オーバー MR の単元であることの必要十分条件は、その A と M の最大公約詞が1に等しいということです。で、さらに、 この時、これが成り立つ時に、拡張ユークリット語助法を用いて、その乗用感 R over MR における A モード M の、まあ乗用ですね、A モード M の情報の逆限 B を計算可能であるというのが、この定理の主張です。それではこの定理の証明を見ていきたいと思います。まず最初に、乗用 A モード M が R over MR の単元であるというのはそのまあ言い換えとしましてその R にある元 S が存在して、えー、と S×A が M を法として1に合同であるということを言います。でこの合同をですねまた言い換えますとその R にある T という元が存在して、えー、SA-1 が Tm に等しくなります。で この sa−1 イコール tm をうまく移行しますと sa+tm イコール1という等式が成り立ちます。でこのことはその s と t がですね a と m をから始まるその拡張ユークリットのご乗法により計算可能であることを示していましてさらにこの sa イコール sa+tm イコール1と同時な条件としてこの a と m の gcd が1に等しいと。 とということも示されますで、えー、と今の定理とその証明から分かることなんですけれどもこの A と M から始まる拡証リュと誤助法の出力を RST の組とする、えー、ときに R が1ならばこの S モード M ですねこの乗用はその乗用間 R o v e m r における常、えー、与 A モデド M の情報の逆転であると。 いうことがわかりますで一方で、えー、と R が、えー、と1に等しくない場合は、えー、とこの、えー、と A モード M ですね今、えー、と対しあの議論の対象にしている A モード M という乗用はこの乗用感 R overMR ーーにおいて単元ではなくそうしますとこの A モード M という元の情報の逆減はこの乗用感に存在しないということが言えます。 それでは早速方逆円の計算を実際にやってみましょうここではテキストの例 4.49 を取り上げますと R を整数間 M を29 A を12としますでここでの問題は M イコール29を法として A イコール12の逆円が存在するかどうかを調べその逆円が存在すれば求めましょうというものです そこでここではその m=29a=12 から始まるユークリ拡張ユークリットの誤除法を計算しまして、まあ、その出力となる RST の値の組みを計算しますとこの方法は前回説明しました拡張ユークリット誤除法に従いますでまず R0S0T0 は2910の組みで与え R1S1T は1201の組で与えます。そして R2S2T2 ですけれどもこの際はその R0S0T0 から R1S1T1 の九1倍を引くという形になるんですがこの九1はこの R0 を R1 で割った際の小として定まる数です。そうしますとこの九1は今回 えー、と2というふうに定まりますので、まあ、これで実際に各成分の引き算を計算することによって R2S2T が5 1 2の組となります。で、えー、R3S3T3 の組も同様に計算してこれは2 2 5となります。で R4S4T4 の組も えー、さらに同じように計算して、えー、これが一五マイナス十二の組となります。えー、さらに、まあ、r 五、s 五、t 五を計算しますと、そのその答えがまあゼロマイナス十二二十九となりまして、まあ、r の五がここでゼロになりましたので、まあ、ここでその拡張ユークリッドの五除法による計算を終了します。よって、その i が四に等しいときに この 5×29+12×12=1 プラス -12×12 イコール1ということになりましてでここでその A と M は互いに素ですのでそのまあ A がですねこの法29のもとでその逆転情報の逆転を持つということが分かります。具体的にはその今 A はこの12というので与えられていたんですが。 まあ、それにですねマイナス12がかかっていますのでこのようにマイナス12倍の a が、えー、と29を法としてまあ1に合同であるということで、まあ、あの答えとしてはマイナス12でも良 い, いのですが、まあ、もしここでその乗用間のその源としてまあ正の値を求めるとするならば、えー、とマイナス12とまあ29を法として合同なあの正の整数というのは17ですから、まあ、17が この場合、その二十九を法とする十二の逆減として求めることができます、えー。それでは次の計算例としまして、代数的数の逆数の計算を取り上げたいと思います。とここで取り上げるのはテキストの問題四点五十五です。で こ, この問題では、えー、と方程式 X3 乗 -X2 乗 x 三乗マイナス x 二乗マイナス x マイナス一イコールゼロの 一つをとしますでこの時 α プラス α の逆数を a プラス bα プラス c の形で表せとただしこの largealargeblargec は有理数とするというのがここで求める問題解くべき問題ですここではこのスライドにありますように X3 乗 -X2 乗 x 三乗マイナス x 二乗マイナス x マイナス一を fx と置きましてでまあ方程式 fx イコールゼロの根の一つをアルファとしておりますでこのようにその今回の例のようにその代数方程式のまあ根で表されるようなそのまあ体のえっ元をですね代数適数というふうに呼びますでそれからえっと9のアルファを まあ、有理数帯 q の α による拡大体とします。それから、えっと多項式えっと、有理数帯上の多項式一変数多項式間 qx を多項式 fx で生成されるイデアルで割った乗用感をこちらの qx オーバー f x といったような記号で書きます。そうしますとその有理数帯 q の拡大体 qα と それから一変数多項式間 Q x を F x で生成されるイデアルで割った乗用感との間にはまあこのような対応ができるわけですけれどもあの今回その F x は球状規約な多項式ですからこの拡大体 Qα とそれから乗用感 Qx オーバー f x というのが同型になりましてあとこの乗用感 Fx オーバー q x は対応を成します。 と、えー、ということで、まあ、今回の問題はこの、まあ、拡大体の弦 α2 乗プラス α に対応するその乗用管での 多, 多項式ですね gx イコール x2 乗プラス x のこの乗用管上の逆減を求めるという問題に帰着することができます。すなわちこれはこの gx の fx を法とする逆減を求める問題となります。 以上を踏まえまして、まあ、この問題を解くためにと与えられた多項式 f x と g x による拡張ゆっくりとご情法をまあ計算していきますでと。先ほどの例と同じように、まあ、r0s0t0 を今回は f10 x と与えて r1s1t1 を g01 x というふうに与えます。でと次の R2S2T2 はまあ実際に計算しますと x マイナス11マイナス x プラス2の組として計算されます。次のステップで R3S3T3 を計算しますとまあこれがえっと2とマイナス x マイナス2と x 二乗マイナス3という組になります。でここでその常余の R3 が定数に なりましたのでここで一旦計算を打ち止めますとここまでの結果からプラス乗 -3×gx ががに等しくなることがわかります先ほどのスライドの最後の結果からですねこの等式の両辺を2で割ることによって、まあ、2分の −2×x+2 分の− 3 えー、かける GX イコール、まあ、1が成り立ちますでこのことからその下にありますように、えー、と2分の x2 乗マイナス3かける g x が fx を法として1に合同であるということが分かりますので、まあ、これをその元 の, その拡大体の弦で表すことによりましてこの gα の逆情報の逆弦というのが g、えー 1/2 かける α ス3という結論が得られます。えっ、ー、と一応ここであの計算をしてみましょう。でと最初にと今回計算します逆に2分の1かける α ス3をその与えられた代数的数 α フ α にかけますとこれが2分の1かける α4 α3 3α2 3α 乗乗乗プラスススママイナス乗マイナナとなりますでこれこの右辺なんですけれども実は Fα で割ります Fα というのはこの α の定義多項式ですねこの Fα で割りますと小が1プラス2分の α で乗与が1と出てきますでここで Fα は α の定義多項式でしたので まあ、fα はこう0に等しいということで、まあ、この前の先頭の項ですねあの全体がこの0に等しくなり最終的にこの1になるということでこの今導きました2分の1かける α ス3がこのルフ α の逆情報の逆転であることが分かります。今回の授業のまとめです。 で今回はその拡張ユークリット誤助法の、まあ、いくつかの性質を確かめましたそれから拡張ユークリット誤助法の応用の一つとして、まあ、方逆元の計算を行いました、えー、次回第9回の授業では、えー、拡張ユークリット誤助法の性質について、まあ、あのその他の性質をまたいくつか見ていきたいと思いますでそれから 確証有効率と誤助法の応用としまして、実数の連分数展開を扱う予定です。でこの内容はテキストでは第 4.13 節にありますので、まあ、必要な人はあの予習をしておいてください。それではあの今回の計算機数学1の授業はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。